日本の皆様、こんにちは、こんばんは。あの、王と申します。この王のあこの、まあ、信用とあ人生のチャンネルに来まして、本当にありがとうございます。あ私ね、あの、それ、あの大学あ院の時きねあ、その、この 神様の勝敗する疾患を、ね、作りました。それであ読んであげます。この疾患は、ね、あの9つの章、キャプテルにありますので、これ今は、ね、あ第4を読んであげます。<笑>それがああ私の衆はこ、ね、私たちは あ, れあなたに品がいます。あなたは完璧です。あなた の, あの 美信は遠くとてもあの素晴らしいですしあなたの 知, 知識もとても裕福ですあなただけの 神, 神として疾病を養殖ししよくんあなたはあなたの心はそれは大きな海に優れているように 広, 広いです あなたはおられることができないの自然と愛をあの満ちしています、はい。あなたはとっても高級で親切です。あなたはとっても強く、あなたの力は無限だです。あ私たちはあなたに従う対調活動だろう。 我々はあなたに知ったがっていることが鉄橋何も心配ありません。私たちはあな た, あなたをフロンしたいと思います。以上でこのあの詩歌を 第, 4第4章をおわせせいたします。本当に成功に成長をしまして本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。 もし、あのー、好きであれば、チャンネル登録されたら、この際愛です。Okay. ま